おお、えー、これが日光の杉並木なんだ。すげえな、巨木だな、意外とこれ。どんな感じなんだね。これすごいよ。なかなかの巨木よ。ほら、会津西街道って書いてあります。これですね。これが昔の会津西街道に沿って作られた国道121号というところですね。 チャンネルをご覧の皆様おはようございますまたチャンネルのマサですおはようございますというかまだ夜が明けておりません今日はですね11月の後半ですもうね雪が降る直前ですね紅葉シーズンもほぼほぼ終わっておりまして雪が降る前に行きたいところがありましてですね今日はですね みんな大好きかブちゃんですカブちゃんですよで現在時刻は5時21分本日はですね5時ぴったりに出てきましたそして私の住む埼玉県川越市からです、ね、目的地までは205キロ結構ありますね泊まりじゃないんで往復で400 400、どうでしょうね、4 0 0 2、30、帰りはちょっと違う道で帰っていこうという気がしているので、450キロぐらいになるかもしれませんね。だいたいた10時間でしょうねなので、どうでしょう、5時にスタートして、まあ、向こうで休憩も入れて帰ってきたとすると、8時、9時ぐらいかなという予想をしております。 でだいぶもう寒いのでですねもう真冬の格好ですもちろん当たり前なんですけどね電熱も装備しておりますがまあ、家でバタバタバタバタバタしながらですね準備してて暑い暑かったので今は電熱は入れてませんがそのうち入れるようになるんじゃないかなという風うに思っておりますそしてですね本日の目的地はですね大内塾というね宿場町に向かいたいと思います江戸時代にですね 栄えたですね。宿場町でで現在もね。その姿を残している場所となっておりまして で, ですね。そこでですね。高遠そば。高速じゃないですよ。高遠ですよ。<笑>これね。ネギそばとも言うんですけどもまあ、ネギでツルツルネギを箸代わりにしてツルツル食べるお蕎麦となっております。これはねもうですね。すぐ水着になって。 今ね、カレンダーを販売している、えー、女性のユーチューバーですね。あの<笑>僕も大好きな方なんですけども、えー、こちらですね、この方がですね、北海道かなんかの方なんですけども、まあ、東北にツーリングに来た時にご紹介していて、ああ、ここ行ってみたいなと思ってですね、かなりですね大内塾はです、ね、雪深いところでありまして、もう多分 ギリギリですよね紅葉も綺麗ならしいですけど多分紅葉はもう終わってると思うのでどこでしょうねあんまり混んでないと思うんですけどねちょっとまだわからないですがカブちゃんなんですけどもこの前ねハンドルカバーを付けましたまあもうハンドルカバー必須ですねもうねもう寒いんで今グリップヒーターもつけました電熱ウェアのスイッチは入れておりません 基本的にはね、1桁は1桁ですね、8度ぐらいですね、まだこのくらいだったら大丈夫かな、ちょっと時間走ってくると、ちょっと冷えてくると思うので、電熱入れようかなと思ってますけども、まあ、まだ走り始めて30分、そんなに大丈夫ですね。寒い、寒いな、電熱入れちゃおうか、な。コンビニがあるので、ここで電熱を入れましょう。 ということでですね電熱を最弱でつけましたウリップヒーターもですね5段階6段階6段階の3番目ですかねでつけておりますほんのり暖かい程度ですはい6時になりました少しね空が明るくなってきましたかねここはですね埼玉県羽生市 国道122号を走っています。羽生ってね。あの将棋の羽生さんの字を書くんですけども、ここはですね。羽生とは読まずに羽生ですね。東北道にね。羽生サービスエリアっていうのがねあるんですけれども、そのね羽生を走っております。まあ出てきてから1時間まだトイレも大丈夫なので、このまま行ってしまいたいと思います。えー、給油をね。そろそろしたいなと思ってるんで。 それがね最初の休憩になるかなと、次の休ですねあと2目盛りなんで、次にセルフがあったら入れたいと思います、まあ、ここワーツーなんで、まあ、国道ですからね、あると思うんですけどね、それでですね、下部でグリップヒーターと電熱のタイツ、電熱のインナーですね、まあ、フル電熱ですよ。この状態でね 発電量とかどうかなっていうことなんですけ、ね、ど、なんかもうやばい、やばいとは思うんですよね、でも、要すに走行中は 14. 点いくつまで上がるんですよね、14.1 13、14 13.8 とか、その辺までは発電量あるんですけれども、こういうふに止まっちゃうでしょ、止まっちゃうとやばいね、やっぱり。止まるとね えー、12.4、さっき11っていうのがあったな。これはエンデランスさんなんですけど、12に、12 1点一になると点滅するんですけど、もう点滅してますから、やばいんだと思うんですよね。11.8 とかっていう数値にもなるし、なんで止まらなければ大丈夫だけど、走ってないとダメです。<笑>走ってれば、とりあえず電熱量、電熱の、 電圧ぐらいは一応、まあ、補えてると思うんですよね 14.313.8 とかあるんでギリギリだと思うんですよねここは何川だ何川でしょうかお群馬県明和町群馬に入るのなるほどね あらー綺麗だわー、朝焼けー、朝焼けですねー、いいですねー。まあまあ、話に戻るんですけども、まあ、電熱、使えるとは思うんですけども、うーん、ちょっと長い時間止まったりとかてると、まあまあ、バッテリーから食ってるっていうことはもう確実なので。 まあ、帰ったらすぐバッテリーチャージするとか、そういう対策をしないとダメでしょうね、きっとね。まあ、わずかね、110cc のバイクで、電熱上下とグリップヒーターつけてたら、それはだめだよね、だ<笑>めだし、これでも、電熱関係は最弱で使ってるので、下もう一個暖かくしたいなぐらいの勢いなんですよ。 はい、館林市、群馬県館林市に入っております、ここちょっと先から国道122号からそれるようですね、これか、この看板か、なんだろう、83号、群馬県道ですかね、こちらですね、354号ですね、国道354号、こちらをです、ね、右にチョップいたします。 いやー夜が明けてきました綺麗だなあれここまで122号なんだ国道なんだよくわかんないぞよくわかんないけども綺麗ですいやほ本当にね休みに天気がいいっていうのはありがたいですねバイク乗りとしてはね休みに天気悪い予報とかだともうほんとテンションがっつか落ちたもんな はい、今もうちょっとで6時半で現在の走行距離が 48km 家を出てきてから約1時間半になるんですけども、まあ、ガソリンが一目盛りでそろそろ給油したいんですけども検索したら全然出てこないのでガソリンスタンドが出てきませんなので近くのセルフを検索してそちらを経由地に今設定しましたなのでそちらに寄ってから給油してですねそして目的地に向かいたいと思います残りが 何キロか160キロぐらいかなまだまだあるね6時半まだ日のってないんだね結構明るいけどねちょうど日の出ぐらいの時間なんですかねほらまだ日がのってないもうちょっとですねここにあるたあったあったあったあったあったあった 販売者全顔だったよねハブちゃんはね前回にはできないんですよね はい満 タ, ン満タン、満タン167キロ走って給料が 3.15 燃費は 53.02 でしたちょっと悪いねはい、これでね給油終わりまして6時50分が、まあ、7時ですね家を出てきてから2時間。 走行距離は退社してね。えよ。えー、っと退社してないよ。53キロ全然進んでねえや。2時間で50キロって相当遅いよね。これやばいね。残りが153キロ長いな。<笑>まだ全然だめだ。これ。もう夜が明けてすっかり朝を迎えとります。あ、ここね。佐野厄除け大。 ここなんだ有名ですよね。厄除けといえば、佐野厄除け大師というところですね。行ったことはございません。今<笑>日なんかね。群馬県に入ったと思ったらここはですね。もちろん佐野厄除け大師のある佐野市ですから、栃木県佐野市ですね。なんかちょっとね。行くんでんでしょうね。そろそろ道が混み始めそうですけどね。 結構ね流れてるうちにある程度進みたかったんですけどね、2時間で53キロっていうのはちょっと意外な結果でした、道の駅、ど真ん中、田沼、なんでしょう、<笑>日本のど真ん中なのかしら、栃木のど真ん中なのか、しらどっちなんでしょう、北関東道佐野田沼というインターの近くですね。 佐野ラーメンなのね。佐野はね。そうね、サービスエリアでありますよね。あれどこだから羽生羽生、羽生サービス、佐野サービスエリアか佐野ラーメンで、ね、食べたことありますね。まあ、あ単純な醤油ラーメンのね。単純なラーメンだったような気がしております。太陽さんが見えました。7時10分クズというところですね。なんかなんだろうね。この石灰 っ, って書いてあるから。 多分、どっかの山で切り出しているところがあるんでしょうね、ここね。うわ、すげえ、なんか、工業地帯っていうんですかね。こちらを左ですね。すごいな。石灰工場だね。 あまり空気が良くなさそうです。<笑>結構山っぽいところ入ってきましたね。国道293号。なんだろうね。このこの町は<笑>この町はめっちゃきめちゃね。霧じゃないや。めっちゃ煙なんだよ。なんだろうね。この街すげえ煙いだね。これ不思議な街だな。 なんかね香りもこの煙の香りっていうか な, なかなかなくないこんな煙ってる町あなんかあっちの方で切り出してんなあれが石灰を切り出してる山なのかな埼玉県にはね武甲山っていうねすごく有名な秩父にね石灰石のね山があるんですけどもこの辺がそうなんですかねよくわかんないけどこれ、ね、詳しい方いたら教えてください コメントでお願いします。おお、本格的に山ですね。こことか完全そうだもんね。これね。採掘してるもんね。これね。ねね。はい、時刻は8時となりました。家を出てきてから3時間。ただいまの走行距離がちょうど100キロです。うまくできてんね。100キロ3時間。 やっぱね一般道は100キロ3時間なんですよいくら流れててもねずっとね100キロ流れてるってわけないから途中でね引っかかったりとかしながらですねやっぱ結果的に100キロ3時間っていう図式はですねこれはもう僕の中で確立しましたね皆さんもね原付西に乗ってる方それから一般道でツーリングを楽しまれてる方はねだいたいそのくらいの計算をしてるんじゃないかなと思うんですよね100キロ3時間いいペースですね そして残りがちょうど100キロです、105キロ、またまあ3時間かかるんでしょうね、きっとね、で現在時刻が8時ということは、9、10、11、11時、つくのかねー、9、10、11、1時は難しそうだな、あここもここと121号になってるんだ、なるほど、なるほど、このままね、日光市まで行くんですよね、で、その日光市から先がですね、 本日の目的地になるわけですよ。あ、日光し入った。おお。えー、これが日光の杉並木なんだ。すげえな、巨木だな、意外とこれ。あ、こんな感じなんだね。これすごいよ。なかなかの巨木よ。すごーい。そしてね。寒い。 <笑>電熱をね、もっと入れたいんだけども、これ、ね、今、走ってて14、14.2 ボルト、13.2 とかにもなるんですよ、だから 13.5 ぐらいはね、欲しいので、もう 13.2 とかの表示が出てるから、これ以上ね、電熱を強くすると、もうどんどんバッテリーから食っていく、まあ、食っちゃっても。 ねキックあるから平気っちゃ平気なんだけどでも、まあ電熱は最弱で活用じゃなくて、えー、運用していてそしてグリップヒーターが6段階の4ですで使っておりますこれだと僕が思えばた分ギリギリだと思うんですよね食ってるか食ってないかっていう感じですねバッテリーからね 大丈夫だと思います、13.8 とかで表示されてるんで、ギリギリ食ってないかなって感じですね、これ、いつだっけな、かなり前に走ったんですよね、このね日光の杉並木のところね、その時もかぶちゃんで走ったので、うん、多分初期だと思うんですよね、3年ぐらい前だと思いますけどね、懐かしい感じがしますね、あー、ここ通った、通ったって感じですね。ただ こんな杉が大きかった記憶はなかったです、こんな立派なね杉があるなんてね、すごいよ、なかなかもうこれ、巨木ですからね、まあ、花粉症の方はね、春は、<笑>地獄かもしれない、これ、北関東道、よくわかんないな、土佐和っていうなんかインターチェンジでしたけどね、そして左手に、何だろうね、雪をかぶった綺麗な山が2つあります。 さあこちらは何でしょう何でしょうねそして行く手はキムガと書いてますね8時16分走行距離112キロ2回目の休憩しますおしっこタイム寒いはい時刻はそろそろ9時になります なので出てきて、えーと、六7、8、9だから4時間ですね。相変わらず、あのね、ちょっと、てっぺんが白い山が2つありますね。これ、誰か分かる方いたら教えてください。あれかなあ、違うか、日光、日光日光の方違う<笑>全然わかんねえ。えー、それでですね。 これからですす。ね、国道121号に入りますここなんですよ、ここからがですね、今日の目的地ってわけなんですけど、この道を走りたいがためにわざわざこっちの道、ルートから来たんですね、実は埼玉から日光の方に来るのは、ですね、国道4号バイパスっていうのがありまして、それがもうあの高速道路みたいなすげえ流れをしてて。 クロスブ全開じゃないとついていけないみたいなね、そういう道路なんですけれど、そこを来た方がよっぽど早くて、グーグル先生もね、その道を案内するんですよ、で20分ぐらいやっぱり早く到 着, 到着する感じにの表示になるんですけれども、わざわざですね、遅い方の道で来てるんですね、でなぜかっていうと、ですね日光経由でです、ね、大内寺に向かいたかったんです。でなぜかというでですすねねこの道がです、ね急 会津西街道っていう街道に沿って作られてるらしいんですね、この国道121号が。今入りましたね、ここですね。ここからですね、130キロぐらい、この江戸時代に日光とですね会津をつないだこの道がですね整備されたというふうに言われてるんですよね。津の方に近づくとととななんか宮とかか道もあっってて、まあ、石畳が残ってるとかそういうよういよ ことが書いてはありましたけども実際に行ってみないとわかんないし YouTube 情報でもそういうの見出てこないんですよあんまねなのでとりあえず行ってみます合図西街道こちらでですね100キロですね残りが87キロ大内宿までは87キロ合図までは多分120キロぐらいあると思うんですよねで、ただいまの走行距離が120キロ4時間で120キロちょっとね、休憩しましたなんか今日なんか僕寒いです <笑>なんかそんな日あるよね、寒い、体調よくないのかな、あまり。連熱もね、最弱でつけてるんだけど、あんまりなんかあったまった感じがしないなそしてですねここはね、日光市というところなんですよね、実はね、いまいちっていう住所だったんですけど、いまいち市っていうね、いまいち、いまいちなんて言われてたところなんですけども。 これは日光市いまいちという住所に変わっているんですよねもう、もう10年以上前から、ここからはもう渋滞がないんじゃないかな、結構いい感じで流れていくはず、鬼怒川7キロ、おお、日光江戸村、昔、子供の時に来たことあるな、やべ、ここ、流れ、速え、<笑>流れ、速え、ここ、え、たまり好きが有名なの えー、なんか買って帰りてえな、日光江戸村江戸ワンダーランドなんかいろいろ観光地ですね、トリックアートとか、鬼怒川温泉のですね、温泉街を走っておりますで、ここから見えないんですけど、ちょっと渡るか先行くと、鬼怒川がね、右手側に流れておりますね。 見てください山はもう本当に冬景色ですね紅葉もすっかり終わって見えそうなんだけどな川も南会津というね標識が出ております鬼怒川温泉オートキャンプ場おお下が鬼怒川おおなるほどなるほどいやー冬山だねーもう そして結構登っております。<笑>結構登っておりますね。しばらくこの感じが続けばかなり時短になりそうですね。こここっちだった。危ねえ。ほら、会津西街道って書いてます。これですね。これが昔の会津西街道に沿って作られた国道121号というところですね。 どうもーもうね、本当ギリギリだと思うんすよね、チェーン脱着場、言いづらくないチェーン脱着場があるようなね、道は本当もうギリギリだと思います、12月に入っちゃうともう、ま、厳しいでしょうね、多分ね。もう結構ね、o g l e マップ見てても、冬季閉鎖になってる道も多いし。 特にね、これから向かう福島の、まあ、この前行って、磐梯山とかですね、あの辺は本当にね、もう11月の中旬前半ぐらいでね、冬季閉鎖入りますのでね。